ステージに参りましょう続いては下木三田ささら保存会の皆さんによる大塚神社ささら舞です高萩市の大塚神社の祭礼時に行われるのがこのささら舞です永禄年間から続く伝統芸能ですおじいし2匹と目地しからなる3匹獅姉妹で子供たちが三角形になって鳥居前と拝殿所で舞い奉納します 笹は神に奉納するとともに村人たちの娯楽として伝えられまた厄よけとしての役目も果たしました大塚神社の霊祭として五穀豊穣子孫繁栄を記念して奉納されるもので400年以上の伝統を持つと言われていますさあステージではこの笹米の準備が今行われていますよ 皆さんお待たせいたしました準備が整ったようですそれでは続いてのステージ下木三田ささら保存会の皆さんによる大塚神社ささらん舞ですどうぞよろしくお願いいたします、はい ございません口伝いによる軽症でございます1965年この頃はササラの軽症者はササラについての絶対的な権力を持っていまして一般の事故や この楽し人なくじを挟むことはできませんでしたし長男しかこのうささらはできませんでした今は少子化で女の子でもあるいは太刀さんからでも来てやってもらりました大 正, 大正15年生まれの方は兵隊に取られて 検証ができませんでしたそれで一気に世代交代が始まりまして昭和50年の頃にようやくこれを記録することができましたこの笹皿は佐竹藩からの置き土産でございます と言いますのは関ヶ原の戦いで東軍と西軍に分かれて戦った時に佐竹藩は徳川の要請に応じず参戦しませんでしたしたしたがいまして9月の15日の戦いには佐竹は いかなかったために、徳川家の激鱗に触れ、秋田に国替えを命じられました。ちょうどその時。この佐竹藩の舞踊団一行が下君田に来て。奉納したり、あるいは農民の嫌にこの前をやっていたそうでございます。 それで9月の25日に秋田に国がえになりましたちょうど9月の23日に下木緋にいた時に佐竹半んかが早馬が参りまして下緋羅で刺されをやってる状況ではなく急いで国に戻るという歌が 二週ございます。今日全部は披露できません。時間の関係上中をつけてございますので、これ全部を披露するのは九月の二十三日志木宮のお祭りには全コースをご披露申し上げます。この佐竹藩のものだという完全な。 歌がございますので、その二章をお披露申し上げます。辰雨は。後をはげれば。立ちかねる。水鬼御さん。この意味は。水鳥は。そこに佇んでいた。後足を残さないように。 我々も下北にいて下北に住民に迷惑をかけてはならないのでちわりましょうとそれからもう一瞬国からは急ぎ戻りと踏みが来る生糸そ妄想い糸ま妄想 ペアンマの使いに応えるようにして一行は帰りましたがこのササロを下むきめなに置き土産として置いて行ってくれましたそれが今も継承されているものでございますどうぞ歴史を思い浮かべながらご堪能いただければ幸いと存じます おりますこれは時間を詰めたんで皆さんのとこまで歩いていかれねないんですがこれはあの不妊治療などをしている個人がこの断痕に<笑>含めと申しますが触ると妊娠が可能だそうでございます。 意識ですえをしているところでございます。 が取り合いをしているところでございます。 ますがこれが7番までございますしかし今日は長抜きをしておりますので、えー、3つぐらしかご披露できませんそれから両サイドに立っている黄色い、えー、主元草の支度をしているのはでは散々の井戸野さんの主元草がこのささらの 先導役として通夜への安全のために来ていただいたのが昭和20年までは来ていただきましたが今は地元の和菓子が大役を務めております。 シモキミタささら保存会の皆さんによる大塚神社ささら祭でしたのぞ大きの拍手をお送りくださいさあ続いてのステージはこちらも伝統芸能になります丹賞 さ, ささら保存会の皆さんによる丹賞神社大ささらとなりますステージには大きなセットが登場してまいりますので準備が整うまで今しばらくお待ちください